会場にお越しの皆様こんにちは所沢氏より参り参ましした技と申しますこの草加ふささら祭り目いっぱい盛り上げていきたいと思いますのでお客様もぜひ最後まで楽しんでいってくださいさあお立ち会いのうちにこれは将棋刺しの物語幕末から明治にかけて活躍した偉大なる棋士東棋士は天才棋士と歌われた天の奏法にぼろ負けし修行の旅へ 30年後、再び訪れた大一番に、どれだい王手で勝負をかける。これは、幕末から明治にかけて活躍した偉大なる騎士、東騎士が、天才騎士になすすべなくボロボロに叩きに埋めされ、負けるところから始まる物語である。演じます。よろしくお願いします。 先手三六歩後手六二銀さあ始まる世紀の一戦我が名は。 ゆく旅路をゆくなでこの悔しさを力に変えて」「考え考えて」 をた大一番だいま思いをこの一手にかけて いただいた皆様に無理ありがとうございましたありがざいまし た, ました神殿宮見でございました